皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月24日。今日はクリスマスではなく、クリスマスイブなので、不具合報告すべきなのか少し悩みました。満を持して、地の祝祭に参加することにしました。前回は2019年だったので、約3年ぶりということになるんですかね。それにしても、過去問が難しすぎるのではないでしょうか。 このレベルの難問が続くなら全問正解どころか最後まで残るのも難しそうですね。とりあえず突撃ですね。結果から言えますと6問正解でフィニッシュとなりました。最後の最後の問題で間違えてしまいました。地の名手のアンケートの続きに回答できる権利はまたしてもお預けとなってしまいました。とても悔しいです。